あードとかいたな。なんか飲み物でも買うか。何飲もうかな。ここは安定の。にしとこうかな。あれあれなんか出ないぞ。なんか出ないんだけど、壊れてんのかな取り出すか。あれまさかの取り出しレバーもぶっ壊れてんの。なんかを忘れてこない。なんでこんな時に限ってこんなものをうんだ。 警 察, に電話するのだ警察のものですは先ほどここら辺ではメークル男性がいるという通報を受けてきましたとりあえず署までご同行をお願いいたしますは痛い痛い痛いやめてー自販機からお金が出てこなくなっただけなのに毎晩で引っ掛けてね